全国1億2000万人の火起こしファンの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はこれですファイヤースチールというもんですね火打ち金です 日本は火打ち金とか火打ち釜というものですね。よくあの時代劇、昔の時代劇とかで、銭形平時 の, あの奥さんがこうやってカチカチってやれるあの火打ち火打ち金ですね。火打ち石と火打ち金。私この火打ち金は四本持ってるんですが、これでどれが一番火花が散るかなっていうのを今日やってみたいと思います。 あとはねこれを使って本当に火が起こせるのかというのもやってみたいと思いますそれでは始めましょうはいまずこちらのこの4つの分かりづらいんで名前をつけたいと思いますこちら三角形なのでトライアングルのトラさん こちらアマゾンで購入したのでアマちゃんこれは私が自分で作った自作なので「じさま」「じさま」ですアメリカの YouTuber でデビッド・ウェストさんとていう方がこの「じさま」の作り方の動画をアップしてます私もそちらを参考にしました そして最後こちらかっこいいですよねかっこいいんで拓哉です拓哉まずはこちら寅さん寅さんどうでしょうストロークを長めに打ちつけてください トラさんいまいちですね寅さんでしたはい次はアマちゃんうんアマちゃん優秀ですねよく出ますコスパ最高アマちゃん爺様いきますおっ爺様もいいですねよく出ます いいですそして最後拓ヤです、うん、タク拓も出ますねいいですいい感じですちなみにこの石ですが瓦なんかで結構こういうタイプのいい石もあります 結構、落ちてる石でも出ますね、火花。こういうタイプの石。よく出ます、うんうん。出ますね。別に火打ち石は買わなくても、こういう瓦とかで落ちてる石でも代用できます。 こういうの一1個持ってって瓦で落ちてる石なんかをこうやって割ってはこうやって打ってみて見つけてみるのも面白いかと思いますそれでは順位発表1番一位は爺様ですねさすが自作の爺様、ま、はい2位は同順であまちゃんとタクヤ まあかっこいいのタ拓哉ですけどコスパだったらおちゃんですねそして最後、まあ、4位ですねがトラさんでしたそれでは実際火が起こせるのかやってみましょうまず必要なのが火打ちですねファイアースチールそして火打ち石 ですそしてチャークロスこのチャークロスですが私はあのデニムのまあ剥げなくなったジーパンとかを蒸して作ってます後でやりますこの作り方はそして燃やした後、燃えたこの中に入れるためにほうぼうストーブ これ藁を束ねて作ったものですこれ何でもいいですキの葉っぱ枯れたススキの葉っぱとかでも何でもいいですそしてこれ何年前ぐらいですかねススキですねススキの穂を乾かしたもの朝さな縄をほぐしたものですこのススキとかこのあ縄だけでやると 燃焼速度が速すぎて危ないんですねやけどしますやけどする可能性が高いですなので、えー、このこういうものはちょっと少しこの中に仕込むような感じで使ってみる使ってくださいまずはこうやって スきを仕込みますそして浅縄をほぐしたものですねこれそんななくていいですこんなもんでいいですこのように仕込んでくださいはいチャークロスを取り出します 結構大きく使っっちゃってもいいいと思いますそんなにしょっちゅう火起こしするわけでもないし終われば作ればいいんでそんな節約することもないと思いますこのギザギザこのギザギザみたいになってる繊維があった方が多くあった方がいいです それではいきます。着きました。 そしたら、この中に仕込みます。つきました。 燃えて ま, すね、まあこのように火を起こしたら、まあ、小さい小枝とかを、まあ、事前に集めておいたものを放り込めば火を大きくすることができると思いますはいいかがでしたでしょうか今日はこのファイヤースチールとこの火打ち石フリントで火を起こすという動画を作ってみましたこの、えー、チャークロスの作り方とか あとは、今後、アウトドアの動画って、私、動画を始めた頃、メインの動画にしようかと思ってました。ただ、新型コロナウイルスが流行り始めちゃって、こうやって人が集まるまあバーベキューとかキャンプというのはまあできなくなりましたよね。まあ、外が、外なら大丈夫だっていうふうに。 結構流行り始めた時期でもあったんですけどあまりこの人がこうやって喜ぶ喜ぶごめんなさい人が集まるっていうようなものの動画ってどうなのかなと思って今まで作らないでおきましたまあ、今後はあのメインにしていきたいと思いますまさたまアウトドアチャンネルとして今後ともよろしくお願いしますそれでは またねー。